皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年10月16日。バージョン 6.3 まであと3日です。いつもなら忙しい日曜日ですが、いろいろと持ち越し中なので、あまりやることがありません。とりあえず、達人クエストのダークキングでもやりますか。強さ1なら、このままの編成でも倒せてしまうのではないでしょうか。2分11秒で倒せました。楽勝でしたね。 バージョン 6.3 で増える必殺技の宝珠が、どうやらいわゆる検定宝珠らしいので、この報告はバージョン 6.3 になってからです。そして、もしかしたら意味がないのかもしれませんが、今持っている光の宝珠の鑑定も、バージョン 6.3 以降にやろうと思います。先日コインボスの持ち寄りに行った際、この神田タさんをスルーしていた人たちがいました。もらえるものがメダルとか聖水とかなので、もういらないということなんでしょうか。 この宝箱を回収しているのも私以外には見かけなくなったので、そういう時代になったのかもしれません。とりあえず言いたいことは、スルーされる神田タさんがかわいそうなので、もっといい報酬に変更してくださいということですかね。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。